平野のし黒鷺親のあだとの直接対決がいまいち盛り上がらなかった2つの理由。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。親を騙した復讐相手との直接対決。こんなストーリーが盛り上がるはずの回で、いまいちグリップ力が弱いと感じたのは筆者だけだろうかキング。 リンチェプリンスヒーローの要主演のドラマクロサギ、t s b s は、プロの詐欺師である通称シロサギをターゲットにして騙す詐欺師通称クロサギのクロサキタカシロウが主人公主人公。クロサは、ジップが詐欺被害にあったことで一家た中事件を起こし、当時15歳だった彼だけが一命を取り留めたという精算な過去を持っている。そのため、 この世の白詐欺をべて食い尽くすことを目的に生きている。先週金曜放送の第4話は、父を詐欺の鴨にした長本人である白詐欺三木本、坂東屋十郎との直接対決。黒崎が三木本から12億円を騙し取り、見事勝利した。三木本が上海に逃亡したので、完全決着はまだついておらず。 今夜放送の第5話で再びぶつかるようだが、第4話もカタルシスが十分得られる回になるはずだったと思う。確かにそこそこ面白かったし、ある程度スッキリしたのだが、個人的にグイグイと引き込まれるほどの感覚はなかった。その原因は2つあると考える。四角勝利の方程式が大体いつも同じでワンパターン。1つ目の原因と考えられるのは、 勝利の方程式が大体いつも同じであること。対決相手の白鷺より黒杉が一枚上手という構図で黒杉が白鷺に近づいて罠にはめ巨額を奪い取る。最後に黒杉がひょうひょうとした態度で白鷺を嘲笑うかのように丸億円ごちそうさまでしたという決め台詞でフィニッシュ。第4話の宿敵三木本との対決もこのパターンがあった。 こういった毎回お決まりの展開が必ずしも悪いとは言わないし、ミトコーモンのように偉大なるマンネリになれば、むしろ視聴者はそのお約束を求めるようになるとは思う。だが、クロサギの場合、偉大なるマンネリになる前に、なんだかこのパターンに飽きてしまったのだ。平野の演技のバリエーションがやや乏しかったり、重厚感がなかったりするのが原因かもしれない。 第1話を見たときは、そのお決まりの展開を毎週楽しめるドラマになる予感がしたのだが、第4話まで見て、もうそのワンパターンにお腹いっぱいな気分になっている。四角親のあだはただの中ボス。第3話の演出が水を差した 二つ目の原因と考えられるのは、父を騙した復讐相手である三木本が、ラスボスではなく中ボスだということが早い段階で明示されていたこと。黒崎に詐欺のテクニックを教えた詐欺業界の福沢桂木ラ夫、と三浦智和というキャラクターがいる。黒崎が、親父、という物証的存在だが、第一話の時点で桂木が裏で三木本と繋がっており、 黒崎の父が騙された詐欺の手口を考案したのがカツだったことが明かされていた。さらに、第3話ではカツと三木本が釣り堀で密会するシーンがあったのだが、会話の内容や口調からカツが三木本より上であることが明確に示されたのだ。 カツラギに釣り竿で首元をペシペシと叩かれた三木元がビビって無言になってしまう描写もあり、三木元の小物感が漂ったほど、前述したように第四話は直接対決だったわけだが、その前週に三木元の小物っぷりを見せられていたため、親の仇を打ち任す会の盛り上がりに水を差した感があった。三木元を倒すまで、 カツラギのラスボス匂いを出さずにいれば、親の仇である三木元との直接対決をもっと盛り上げられたのでは。序盤からカツラギが黒幕であることを匂わせまくっていたのは意外性のある見せ方ではあったが、それが第四話では裏目に出た気がしてならない。四角平野仕様にとって最後の日本の連ドラになる可能性も、 黒鷺の世帯平均視聴率米印ビデオリサーチ調べ関東地区は第1話から第4話まで 9.2%、7.3%、7.5%、6.9% と微妙な数字です。今期ドラマの中で人再注目を集めるサイレント、フジテレビ系のように t v あれの見逃し配信の再生数が大きく話題になっていることもない。 現在5人組で活動しているキング、リンチェプリンス平野はキシユータ、ジングージユータと共に来年5月22日にグループを脱退することが発表されファンに大きな衝撃を与えているアーテイル。芸能界引退ということではなさそうだが、脱退理由を語った際に海外志向の強さを見せていたため、クロサンギが国内の連ドラの最終出演作になる可能性もあるだろう。 いずれにしても、クロサギガキング、リンチェの平野仕様の代表作と言われるように最終話まで感想してもらいたいたっき。三木本との決着がつくであろう第5話は今夜放送だ。丸坂屋第一恋愛をロジカルに分析する恋愛コラムニスト恋愛カウンセラー。これまで、女子スパ、すごとく、インライフなどで恋愛コラムを連載。現在は、